はい、みなさん、こちら。えー、今回もですね、あの、フライデーナイトパンキーやっていくんですけど、今回ね、あの、いつのもと違うクオリティでね、やってきましたね。ふ<笑>ていうことで、今回ね、あの、インディークロスモッドっていうのをやっていきたいと思います。えーとね、なんか、あの、BF が、なんか、インディーキャラと、なんか、戦わないと出れないっていう世界に入ってしまったみたいで、今回ね、その、BF が、なんか、抜け出すために、なんか、こういう、あの、インディーキャラ、インディーゲームに出てくるキャラと、あの、 ラップバトルをするっていう内容になっています。ちなみにこちらまだデモ版なんで、あの、ストーリーモードがありません。はい。<笑>ちなみにまあ、フリープレイからまあできるっていうことです。はい。ということで、やっていきましょう。すごいね、このクオリティ。この走ってる BF が好きだおおすげえ。<笑>ちなみにね、あの、右 の, キ ャ, あのキャラが今回戦うキャラですね。 多分皆さんあの見たことはあるでしょうてことでやっていきましょうおおすげえまあ一応多分ここら辺はあのアップデートで多分追加されると思いますじゃあねやっていきましょうストーリーソングスかっけちなみに今回3曲あるんであの上から順にやっていきますといてことでやっていきましょうおお り方かっけいはい最初の相手はねあのカップヘッドです皆さん ご, ご存知でしょう これさ、BF の絵がすげえいんだよな髪の毛がさ揺れてんだよ細かいな あ今んとこ好きだな。ちょっと中毒性あるわ、これ。 しかもこれよく見たらさ、セピアノイズついてんだよな。画面に。これはまた凝ってるエフェクトだな。もうさ、背景をさ、FNF のパンチないからな。はい、1曲目が終了しました。いや、クオリティあるな、これ。すんげえいいわ。 はいということでね次の曲移りたいと思いますはい二曲目きましたまあみんなご存知でしょうサンズみんな大好きでしょう<音楽>おおっめえ ちなみに今のはスペースキーで避けれるみたいですねおお危ねえなちなみにあれに受けるとダメージが 50% 軽減するらしいので結構危ないです おお危ねえ。いつでもねちょっとスペースティーかまいとかんとねきついよこれ。 おええー、変わったんだけどなんか本気画面に変わったんだけどこれさミスしたんだけど BF のさあれの絵にさちゃんとダメージが書かれてるのすげえよ はいクリアしました<笑>結構危なかったね<笑>こいつはちょっとむずいな<笑>はいじゃあね次の曲いきましょうはい3曲目きましたはい次の相手はベンディですねみんな知ってるんじゃないかなこれはあのカートゥーンアニメのなんかベンディー・ザ・インク・マシーンっていうだったっけなっていうアニメのあのインクのバケモンです ちなみになんかあのなんか黒い矢印が飛んでくるんですけどこれ押すとねなんかあのインクあの画面がねインクまみれになりますで全部押すとあの画面が黒くなってゲームオーバーですであの1回押すだけで画面がちょっと薄暗くなって矢印押すのもね見えづらくなるので結構厄介です まあでも時間が経てば消えるので、まあまあまあまあ、あの、全部押さなければいいっていう話です。まあでもなんかあれだな、本当に、ラストボス感があっていいな、ラストボスっていうか、ボス感があっていいな。うわ、びっくりしたなに<笑>多分今の妨害ですね。何の妨害かは知らないけど。 あのー、うわ待って押し ち, ちゃった<笑>、はい、このようにね画面がね暗くなるんですよ危ねえんか終わった感が出てるなこれこの曲意外にかっこいいな 中毒性だって好きだわあーなんかこの感じあれだな終わりっぽじゃあの終わりっていう感じじゃないなやっぱりですよね本気出してきたかなんかどツ黒い 矢, 矢印が来てんだけどあれ絶対押したらやばいでしょあっ なるほどね。あの看板のね、やつ、妨害ね、どういう意味で、あの、出てくるか分かった。あの、インクの矢印を見えにくくする、見えにくくするためだ。それで、押しやすいようにしてるんだ。うわ、厄介だなここでね、あの、なんだっけ、あの、インク矢印、押すぐらいのや押したくねえ。うわお危ねえ。 はい、クリアしました。きついな、これ。うわ、何や、お前。最後の最後で出てくんねん。<笑>はい、ということで、クリアしました、ということで。じゃあ、ちょっとね、タイトル画面に戻りましょう。はい、ということでね。あの、以上です。ということで、今回の動画ここら辺です。<笑>でもお、きつかったよ、これ。普通に。あの、便利なやつ結構きつかったからはい、<笑><笑>ということでね。今回の動画は以上です。えっ、ー、と、ね、ぜひよかったら、高評価、チャンネル登録、 そしてね、あの、ツイッターもやっておりますので、えっ、ー、と、概要欄に、あの、リンク貼っときますので、ぜひぜひフォローお願いします。そしてね、あの、色ん、僕いろんな動画上げてますので、あの、概要欄にちょっと再生リスト載っけてるんで、ぜひぜひ、あの、アクセスしてね、あの、他の動画も見てみてください。ということで、それでは、t ュー